一応っ聞いたんで、これで絞っていけば、うんうんはい、だんだん縮んでいくると思いますんで、違、はい、う、うっかりしちゃったか、た今までいけばね、あらやばい、すごい、幸、ね、つきますからね、そうですね、これね、大丈夫そうですね、うん、音も別になく、ね、てないですね、これ、真似する人 い, <笑>いるか な, な、ね、いないんじゃ、ない<笑>、ね、個人でジャッキ持ってる人はなかなか少な、<笑><笑>やらない人はなん。 10年歳やってても、こういういのやらなこでギブアップです。<笑><笑> こういう感じで取りたいんです。 セットは入ってる。入ってる。すごい。ブルセットです。おおすごい。なんならキルマさんおすすめのこれは自分で買いました。あ あ, ー<笑>あこれ同じっぽいですね。同じですか。同じっぽいですね。<笑>やっといいんだよなピカピカだ。これやりますか。これをちょっと使っ て, っていただいていいじゃないですかね。 岡松の続 き, 続きです。ってことですね。し、はい、しままたねあ<笑><笑>あ の, あの、まあ、なくてもいいんでっていう話 で, そうです、ねえー、2か月3か月経てばあ結果出ますよってこと、うん、まあ1か月で大体結果 出, <笑>結果出ました。下のね、こっちは元気なんでこうなってるんですけど、はい、上の方はみんなこういうふうになっちゃったんでもう取っちゃうと。うん、これをまだね秋9月10月の成長できる時期なんで、うん、ここにこうかぶってると。 この木が今度元気なくなっちゃうんで、はい、ということで、えー、と取っちゃいましたこちらの道具で作業していきたいと思います新商品なんでレビューもそうですね込みで、はい、まず草取りですねはい、はい、盆栽のまず基本は草取りあれやってからどう1ヶ月ですかね1ヶ月ちょいですかね、うん いやおかげさまで本当に動画も伸びました。あれねなんかねあんなマニアックのダメなんだよねなんて言ってたんですけど。<笑>伸びました、ね。意外や意外でしたね。ね正直僕枝ない方が今の幹幹がですねやっぱ ね, ますね。ちっちゃくなったと。とはいコンパクトで。やっぱ。そうですね。でそうするとあの幹も見せられるんですよ ね, すよね、うん。いいですね。いいじゃないですか。ちょっと使ったりして。 それは植え替えした時に、はいはい、あのこう土を抑えるためにあそのためのね、えー、そうですねなんか毛と土をこうやるためか、まあ、あでもこういうねテーパーがかかってるってことはなんかこう作業できますよね、うん、あとは少しあれですね古っパーみたいなやつは取ってあの本当はねこれこういうところをきれいにしちゃってもいいんですけど、うんまあ、枝数がこれだけに今一気に減ったんで あの少しつけておきますねあの、うん、本当は美観上こういう距離のやつを回取っちゃうと綺麗なんですけど、はい、ちょっと少しだけ抜いてきますかあまり抜きすぎるのもよくない、えー、そうですねちょっとこれだけね、うん、あの作業したところなん で,、うん、で葉っぱが多ければあのこうい う, う割れたようなところも。 えっ、ー、と、また埋まってくると、と、うん、いうことになってくるのでる。で、おそらく、これですけど、私の予想ですけど、ここら辺はい、ここは荒れてると思うんですよ、うん。どうせいらないんで、針金切って、ちょっと、こう見て、見てみましょうか。うん、どんなふうになってるか、じゃあ、あ針金切るよ。うん、キさん、全然使ってないんですか。うん、ですうわー、なんか。腕下ろしを。腕下ろしを。この辺を切っていっちゃいますね、はい。お、いいですね。切れ味抜群。結構太い。同、うん、線ですもん、ね。うん ここまでえっ、ー、と、うん、アルミ線は入っておいたんですね、はいはい。多分ここに当たってるかどうかにですよね。うんうん、そうすると原因がじゃあお返します、はい。なんかいいですね。重厚感がある。すごい切れる感じがする。すごい切れる感じしますよね、うん。僕もちょっとだけ切ったんですけど。ああ、なるほど。どううこが割れてる。 ここやっぱりねっ予想通りですよね で, で、まあ、ここ曲げるって最初想定してないここだけのためにやったん で, で、ね、まあ適当にこの辺までやって入れたアルミ線なんですけど、うん、こ, こ, こっち側に入ってればね違ったかな、うんまあ、あと銅線がやっぱりここに下側かか 当, 当たってればあの割れてなかったと思うんですけど、はいはいはい、まあでも。 この方がすっきり作りやすいんでということで、うん、割れてますよねパックリここねじゃあアルミ線も切っちゃいましょう こ, こんな感じでまあこれを下ろして玉ですねこれはねこれが裏枝いってこれでこんちょこんと作ればっていう感じですかね、うん、やってみましょうか、はい、いらないですねこれねあの前出ちゃってるんで取っちゃいます、うん、じゃあこれをはいあそれも初めてうん初めて ちょうどいですこ れ,、はい、これが裏になるんでイメージ的には、うん、なんか元側にやっぱポキッといきそうなんでねちょっと慎重に。 行きましょう。ここを差し入れた。そうですねここ。で、これもこういう方向でねじって上げていくんで、うんはいはい、こう 右, 右時計回りですね。はい。ここ三つあって本来なら抜くんですけど、うんうん、ちょっとつけときますね。はい、やがてこう三本あるんで、ここ、うんまあ、本来真ん中抜きたいんですけど、抜いちゃうか。 抜きますか。<笑>抜きますかまつ<笑>は冬に近づけばつくづくほど枝が折れやすいんでまあいったかもしれないですけどね6月ごろとかって非常に柔らかいんですけどね今ならまあできますけど。 木はあれでしたけ大きさささ間違いでででったたたやつでししそうすねねくく小小ななる小さくなりま地、ねね、がどのぐらいの大きさに入れられるかっていうのもそうですこんだけ角度変えるとそこまで浅いのできないですもんね。っ、まあ、てるんで、ね、というか、まあ、あの根がどういうふうになってるかによってですよねある、ね、まで見れないってい う, そうです、ね、楽しみです。 行ったてんですねん行ってきましたねいえンこれちょっといつあげるかわかんないですけどあ10月のあのまるのイベント、はいはいはいはい、今大野さん出てもらえるんであ10月に来てもらってそうです大宮でもで 宮の近くで大、はいはいはいはい、野さん販売してもらいます、えー、ああなるほど、えー、神田さん同級同い年だったよか大河さ ん, ん 大, さん大さん野さんの若い人まるまる来てくれるって、えー、同い年だからきね同 年, 同年代だから協力して確かに同じ大宮で、ね、いい子供、ね、そうそ う, そうお手伝い来てくれるって何で、ね、この業界に取り込んできたのか、ね、興味あるますねいろいろ の23歳対談僕らの時代みたいなち ょ, ちょっと違うタイプですけどねん違うん違うタイプいちょっと落ち着いた感じの。落ち着いた感じのここも落ち着いたって言われるんだけどね<笑>でもそういう人と相性いいでしょ寛太郎さんとはうんかもしれない、うん、あなんか葉っぱ取りたいな<笑>取りたいな<笑>うん 今は番番、えー、番と16番かな、うん、このの赤いのが14番ですすすねねね赤いいい方っていう か,、はい、先かけた方ががつつ目番番です、ね、です、ねうん、線ですよ、ね、てが、ね、でまあ基本はあの針金掛け下から掛けていくっていうんで、はい、18番だったらだいたい最後まで掛けても大丈夫なんで。うんえーはい 本当は、ね、20番22番で仕上げればいいんですけど、うん、枝数減らそうとすると、まあ、18番で仕上げちゃう時がありますねこれいいですよ本当にね重厚感あるっていうかかさ、うん、うん。えー、効くはいいですねいやこのタイプ買う人あんまりいないですもんねああそうですね最初にね、うん、すごい使いやすいですこ れ, これ切ってて気持ちがいい、うん、これはに今20番ですね どうしても五葉松とか、黒松と違って粘り気がないんで、枝に。まあ、そこのまた、難しいとか、またいいんですけどね。その扱いづらいところが、また赤松のいいところで。赤松、好きですよね。好きなんですよね。前もなんか、ツイッターだったかな、ヒ、う、広、ん、間さん何が好きですかって言われて。まあ、赤と五葉、まあ、五葉はね、やっぱり王道ですよね。そうですね、うん黒。黒松はやっぱり、あの、一本しか持ってないし。うんうん まあ、赤松は見起こししなくても、赤松黒松はこう、太陽に向かって上がってくるんですけど。あまあ、ちょっと干渉って考えたら、少し上げておいてもは、はい、いいかなって感じですね。<笑>これ、<笑>第三弾があったりしてね、これ。いや、でも植え替えがありますよね。植え替えあるけど、その前に葉っぱなくなりましたみたいな。<笑><笑><笑>それ大損なとか、もう終わりですよ。<笑>終わりですね。奪われ。そう、最終回とかね。最終回ですよ。最終回。 この太い針金に、はいえー、と添えてやった方が本来きれいなんですけど効、うんはいえー、かせるためにはあえてここをこう上からかぶせてやった方が効くんで、うん、あの細かくというと展示会なんかでやる出すときは添えるときれいに見えるし、はいうん、あのこういう木作りの時はこうやって乗っけてやるとこの針金が効くんですよね、はい、今かけてる針金が。でちょっと使い分けたりしてます。 ちょっとここも長いんでちょっと切っちゃいますね一番危険なのはこいつを こ, うこちら側にこう折り込んでいってでここで頭使ってこれを枝にするイメージですねもしくはこれが頭になってこれを枝ですねちょっと一回折ってみてはい はい、でこれは右回転にこう先してますんで、うん、こうねじりながらこう上に上げていくと、はい、でこいつが裏ですねこれもうちょっと裏かなこれ一本ですさみしいんでねはいはい。遅いから怖いですね怖いですねいっちゃいそうでパキッと、うん、あと赤松はねいくんでねパキッと普通に平気で。 <笑>マスクしてるからわかんないけど結構唇が変ななってるんですこううにやってる曲げるコツとかあるんですかまあそうですねやっぱり針金のとこを背中に持つ位置手の持つ位置もそうですねこっち左手を押さえて。 まあ、枝こう違うんですけどね2つの枝で全体でこの裏を作るっていう、うんはい、ここは一番勝負の、うん、ここですねここ曲げたいんですね。はいはい ね、ボリュームがあった方がいいんでちょっと頭にくっつけますねこれを、うん、一応静止が終わったんですけどおっこれが<笑>けってたら変ですけど少し葉っぱを切って見栄えをよくするか、うんうん、後ろでプロが見てますね<笑>映っってるから切らなっちゃう葉っぱね<笑> やりますか、盆栽九さんだから、はい、ちょっと<笑>あのうん本当はね木はさっき言ったみたいに、うん、あのこれだけ曲げたんで、はい、あの葉っぱできるだけ取ってないんですけど、うん、残しておきたいというのあるんですけど、うんまあ、少しでもかっこよくやっぱりね世、うん、の中の人に見てもらいたいんで、うん、ありがとうございますちょっと切りますねこうやって一つまとまって、うん、こういうふうに切ります 見 栄, えが見栄えがねやっぱりだいぶこれで、うん、葉っぱの先端茶色くなりますけど ね, そ, うね、うん、そこはもう、まあ、問題はあの目なんでね目目、うんうん、がちゃんとしてれば他屋さん行く感じるですよね、うん、すごいなんかその刃が立ってるって感じしますねあの包丁みたいな、うんうんうんうん、切れ味ハサミですかハサミすすごいですね。 新しいから綺麗なのかもしれない<笑>。まあまあ、そう、そうなんでしょうけどね。重い、重いから。ちょっと重いかもしれない。うん。あ、で、もう、え、予想しちゃった、今。太いですよね。がんうん。うここね。でも、綺麗そう。包丁みたいなイメージ。うん。厚さが、すごい。目切りとかにはちょっと向いてない。わ、まあ、どのぐらいのやつをやる。感じよね、お。うん、日本最初。大きいのやるから。うん。 やすいと思うんだけどでも僕は欲しいですん、うん、大きいのやるのにはこれセット7000円くらいしたこれ結構高かったよね7000円くらいだった気がするしなめっちゃ切れる感じするけど欲しいのそれなんでも俺それにするかもしれないな、うん何でもマサミちょっとねミニの人にはあるかもねやっぱりなんでもマサミが今ステンじゃないんですよあ なんかこんな感じかな。ーーかなーーうん上が？なんかあるみたい。<笑>ダメみたい。な<笑>どれのこと言ったか。上が。こっちゃん。何<笑>どこどこどこ。あそれ？そ こ, とこれが一一緒になってから。ああそこね。 近かれいいんじゃないですか。あ, あ、ならこれ取っちゃうんだけど。うん。ボリュームって感じですか、ね。そうそうそう。ここで全体で、そうだ。さっき言ったんだけど、本当本当はね、こういうやんないんだけど。近か死んじゃうかもい。いや死んじゃうかもしれない。本当に。まあやがてこれでもなくてもいいんでこれは。この辺が埋まってくれば、うん、どうしょ。でかいじゃん。<笑>危険だよな。<笑>ここまでやってね。友達にえる。ああもうやるんだもちろん。じゃあもうやめといてほしいて、うん。え？ こののままい入れるとかだちょっっと、持ってきますか、はい、じゃあ、これで。で裏枝を見せたいんですよここ、ね<笑>うん、ただもう鉢ぶつかっちゃってるんで。<笑> ほんとはもうちょっとこれやっぱり起こしたいぐらいなんですけどそうすると裏枝がまた上上がっていっちゃうんで、うん、いいじゃないですかね、うん、まあなんか取ってよかったかっいい、うん、感じしますね、うんうん、はい。やっぱ目数が増えて 枝, 枝が増えていった方がいいんですかね、うん、そうですね、うん、ボリュームええー、そうですねであとは懐に吹いてくれるこういうねこういう芽を大事にしてるっていう懐の芽をだんだんやっぱり追い込んで追い込んであの密になってくるとる、うん、まあこのやっぱ野性味がね気にせえて。うんうん あとはここへんこうもっと削りたいですよね。綺麗にね、もうボゴっとしちゃってるんで、まあでもいいんじゃないですかこれでこんな感じで。増えて？鉢はね、えー、ちょっと鉢はあれもうちっとこれ二回入れるとね、いいですよね。うんうん、とりあえずの完成ですね。うんうん、はい。まあ一番いいとこを生かせて木作りができました。うんうん。ですね。じゃ次は春。<笑>春ですか、ね。メカメカの時に。ですね。はい ちゃんと生きてれば、生きてれば<笑><笑>ということです、はいはい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。